I cannot stand it. All I know t h e flow harder than a scotch bunny. Don't try s t u d y i n g me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. はい、今日はまず今日は、えー、鹿児島県のチランに来てます。えー、ここで、えー、そのなんだ日本日本らしいですねあのミッションをして、えー、そのメダルを、えー、お土産として、えー、またモアレーシアの方に、えー、帰っていきたいと思います。まずはそれでは、えー、今日ここの武家屋敷からですね特攻、えー、記念会会の方に。 あのー、抜けるあのミッションがあるみたいなんでそれのそれをちょっと今日やっていきたいと思いますそれではよろしくお願いします Bitch, I'm a fucking phenomenon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 はいえー、♪今回のミッションなんですけど、治安の武家屋敷と特攻、えーえー、平和会館のミッションなんですけど、まあ、こういうですね今、歩いているところなんですけど、山道。 ままあ、大半、まあ、結構途中から山道入るっていう感じなんですけどまあイングレスらしいですねこれね普段全然来ないですよ、こんなとこでやっぱりあのー、なんだ地方のミッションなんであのー、車で移動する方が多いんでまあ移動距離長いですねうんまあ、今回このキックスクーター持ってきてるんでまあ、なんとか でできききるんすすけど歩きだとととちょっときついと思い思ますねこれね歩きだけどうーんまあでも楽しいっすねこうやってまあ秋の山を見ながらとかいろんな秋だってコスモスが咲いてるのを発見できたりとかいろんなまあ今まで車でチランは何度も来てるんですけど、えー、違った発見がこのミッションのおかげでいろいろ 見ることができました<笑>じゃあちょっと時間にそこまで、まあ、余裕持ってるんですけどのんびり観光するまではちょっと暑さ用事があるんでないんでちょっとバタバタっと観光してるんですけどまあそれでも楽しいですねはーいやっぱりミッションっていいですねうんあのポータル う使って CF 作ったりとか、あと、なんだろう、まあ、壊したり、いろいろあると思うんですけど、最近はこの、まあ、コロナに入って特にミッションが楽しいですね、うんまあ、今日は夕方からまたバトルビーコンして、ね、宮崎の方に戻りたいと思いますけども、まあ、それはそれで楽しい、はい、それです。 まだ残りのミスの方で終わりたいと思います。うん